のが、です。今までねこのガンマあのセッティングがねちょっと燃料が濃いめだったみたいでプラグがねちょっと走っただけでかぶり気味になっちゃってたんで燃料を標準より気持ち薄めに兄にセッティングしてもらってえ今日がその思想です。 あっちがんうんうんうわ小山の南海部品初めてかも。 これいいなデグナーだもうあったの美容であったたのでこうすればアブレキホース<笑>計算上をつけても。な あ、そうでしょう。スプロケ一丁落としてから、落としてるでししてから余計トルカク感が増した。うん。スイベ機械めっちゃ強いと思ったら、うん。パワフルに加速してくれるでしょう。い, いや そ, うそのまま。いやそのまま。14から13に下げたのかな。いい力あるなと思って。うん。ここで場所知らないんだけどさ、気回りっていう。私も知らないんだけどさ。俺が知ってるわけないだろう。<笑> あ, あもうばっちりはい次はフォトスポットに移動してますえー、と茨城県の野木町にすごい広大なひまわり畑があるの知ってますか さっきこれグーグルマップ見てて見つけてあっ、すぐ行こうって思って向かってるんですけどちょうど、ね、7月の、えー、このあと30日、31日にひまわりフェスティバルっていうのが開催されて100万本のひまわりが見頃になっているそうなのでひまわり鑑賞ラ愛車と写真撮影に行くのもいいかもしれないですね。 あの辺かな<音声>。この辺らしいなかなかできかな。でもこれひまわり線向いてんね。 全向いてるよね、ちょうど。 ね、画像では見てたけど実際見るとかなり広大なひまわり畑でしたはいじゃあ渡瀬 U スイ水チを通過して帰りまーすえアウトじゃないこれあっちに抜けられないの もうはーいじゃあ今日は兄とプチツーをしたよのきでしたひまわり畑よかったからみんな見に行ってみてねそれじゃあまたねバイバイ